日テレ、k n g p ンスル。4月以降も継続へ5月メンバーだった以後は引き続き考えていく。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。日本テレビの4月編成の説明会が3日オンラインで行われた。同局では人気グループ キー・エヌ・ジー・アンド・ピンスの冠無理番組、キー・エヌ・ジー・アンド・ピンスル、キンプル、土曜午1時半を放送しているが4月以降も番組は続行することが決まった。5月22日にキシ太平タ、ヒラ神宮寺優ジタが脱退することがすでに発表されているが、今後の放送について、 同局のコンテンツ戦略局気度広し編成部長は4月以降も継続します。現状において番組終了する予定はないと説明。5、6月以降の演出プランや番組タイトルの変更の可能性において引き続き考えていくというところはあると思いますが番組の改編の予定においてはないと語るにとどめた。放置新聞社。 キンプリカンムリ番組キング・エリンチェプリンスル4月以降も継続番組を終了する予定はない。日本テレビは3日同局で2023年4月期改編説明会を行い現在放送中のキング・エリンチェプリンスル毎週土曜のち1時30分について4月以降も継続すると発表した。同グループは 今年5月22日に岸優太、平野ヒラ神宮寺優太の3人が脱退し、翌23日のデビュー記念日より、長瀬角と高橋海斗、高イコール橋小高の2人組として活動することが発表されている。同局コンテンツ戦略局編成部長の木戸孝志氏は、現状において番組を終了する予定はない。 とし、番組名やロゴの変更、5人体制ラストの演出などにおいても、引き続き考えていきますが、改編の予定においてはない、とコメントした。キンプリカムリ番組、キンプル。4月以降も、継続、日テレ、現状番組終了する予定はない。 日本テレビの4月期改編説明会が3日オンライン形式で行われ、この春の番組改編の骨子などを発表した。男性5人組の人気グループ、キングピンスの冠番組、キングピンスル、キンプル、土曜午後1、30について説明した。キングピンスは昨年11月、平野志要、岸ユ太神宮寺ユ太が5月に脱退し、 ジャニーズ事務所を退所することを発表。5月22日で5人での活動を終了し、長瀬角、高橋山の2人となる。同局の編成部長、木戸孝志氏は、同番組について4月以降も継続すると発表。現状において番組終了する予定はないとした。 また、3人が脱退後に番組名の変更、ロゴの変更はあるかという質問については、現状におきましては、引き続き考えていくというところではありますが、番組の改編の予定においてはない、と明言を避けた。キンプリは昨年の24時間テレビのメインパーソナリティを務め、現在はグループ初の冠番組、キングプネプル。キンプル。